はい、おはようございますラスカルでございます本日はですねいわき小名浜港に来ております天気も美いしさ海もめちゃくちゃ綺麗。昨日ですね多分前回の動画で上がってるかと思いますホットドッグ大会を、ね、仙台の方でねやってきまして今日は帰り道道中でですねいわきの方に寄らせていただきましたで本日ですね食べていくお店がお食事処大和屋さんということですでにお店到着しております 本日はですね、こちらのお店にカレーのチャレンジメニューがあると情報を伺いまして、訪れております。とは言っても、ちょっと僕もね、条件があんまり分かってない。<笑>とにかくですね、今カレーが食べたい気分なので、こちらのまとやさんでね、カレーを食べようと思ったぐらいの感じなので、ちょっとね、条件が分かりませんが、それではね、早速お店に伺って、そちらのチャレンジ食べていこうと思います。 というこすで既にですねもう大和屋さんの店内に入っておりますチャレンジメニューはすでにねもちろん注文してありますただですねまだ条件が分かりません<笑>なのでねメニューが到着次第、ま、ちょっとね確認して皆様にご説明ができればと思いますいやそれにしてもね今回はカレーのチャレンジなんだけどやっぱりねこの漁港の近くということで海鮮系のねメニューが豊富なんですよこんな感じでね常時あるメニューは 結構多くてですね、まあ、海鮮がかなりあってお肉の定食とかカレーがある感じなんですけれども、ね、これみんなに見てほしいんですよすごくないですか午前10時まで440円でシャキがついてて TKG し放題っていうめちゃくちゃうまそうでさっきねちょっとネットで調べてたら小名浜マリンタワー丼っていうすごいマグロのタワー丼があるらしいのでちょっと余裕あったらそれ食べようかな<笑> 実物大きいですね。じゃ、なんか3秒前かなんかからでなんか合図いただいても大丈夫ですか？は い, いですはい。あ、はい、りいます。いただきます。はい、いただきます。ということでちょっとね。あのもうあります。料理がね来てしまったので、なかなかちょっと説明ができなかったんですけれども、も、えー、もうこのカレーやばいみたいですね。 えー、ご飯だけで2キロあるということでじゃあ、ね、ルーもおかわり自由みたいでして、まあ、このねサラダとか付け合わせも完食で成功みたいでございます非常に制限時間のごめん40分なんだよね<笑>いや、まあ、でもこれで40分だったらいけそうだね<笑>ちょっとカレーがいただきますいやうわもうルーがあふれてるようまそう<笑>いただきます うわ食いたいもの食える幸せやばいな食べていいようんーあれうまっ<笑>めちゃくちゃうまいなあ まだできたって熱々よこれもう湯気移ってるかな<笑>うーんあとさ目の前が漁港でさ海が広がってるのいい景色を見てさ美味しい料理を食べる最高ですよね<笑>うん <笑>ちょっと3個も入ってるんで贅沢にこれ卵入っちゃっていいですかおいしいな卵カレーうまっ ちょっとチャレンジが始まってしまったのでいつもやってるベジファーストを忘れておりましたせっかくのサラダ頂 い, いてますんで、うん、<笑>でもほんと僕もさ編集してて思うんですけどみんなもこの光景見られすぎてこれがねとんでもなくでかいメニューだってことを忘れますよね<笑> 僕が頼むいつものサイズだと思われるとありますけどこれめちゃくちゃでかいですからね今これでやっ とこう飛び出てたねご飯のブーンぐらいは食べたかなあとはそこに沈んでる部分だねだからそこの方が多分量多いから出てたのは本当氷山の一角よ、うん そしたらこのあたりで具材で乗っかっておりますこの唐揚げいってみましょうちょっと見えるかなこの唐揚げもね、ま、このカレーとは別にこの唐揚げ定食のチャレンジもあるぐらい多分ねお店ではこう推しのメニューだと思いますいただきます、うん う, まうんうわうま肉やわらかうん、うん、結構ねにんにくががっつりときいててスタミナ系の唐揚げなんだけどそれがねカレーにすげえ合うわ じゃあ続いてこのナンバー2の揚げ物ハムカツいってみましょうか。 単体でハンカチ食ってもうまいけど、ちょこれハンカチカレーで行ってみます。うまっ。熱々でうまいなこれ。 で も, もこんな感じでねも傘も半分ぐらいになりましたねちょっとね僕の見通しが甘かったわ。 カレーが熱すぎて飲まないかなと思ったんだけど1杯飲んじゃいましてちょっとねお水とかはセルフサービスなのでチャレンジ中なんですけどちょっとお水取ってきますただねチャレンジ中なので不正だと思われないようにちゃんとね取りながら水お返しに行きましょう 参りましたよそしたらね戻ってきたところでご飯も少なくなってきましたんで味変のねラッキョと福神漬けいただきましょうか福神漬けにラッキョウとこのカレーの福神漬けとかラッキョウめっちゃ好きなんだよね 懐かしいよなんか<笑>家カレーに近いようなね懐かしさのあるカレーでさものすごくこのらっきょうとか福神漬け合うよいやこれすごいわずっと熱い you、um. この熱々のルーに入ってるからさじゃがいもが爆弾だわこれなんだかんださ中央にお米があったじゃないで周りがルーだからお米があれ2キロあるとしたら多分ねルーね3キロ近くあると思うんだよね多分このチャレンジ 4級どころじゃないかもしれないすげえ古しいもん、うん これがね最後の一口ですねうーん<音声>どうししう<音声>あーどうさまでした<音声>あーおいー<音声>ということでですね えー、ただいま、こんな感じでございますね。記録が34分と40秒ということで、あれまでごちそました。正直、想像よりもめちゃくちゃ多かったです。昨日のね、ホットドッグのダメージが残ってるとはいえ、 かなりきついチャレンジでございました。ただね、本当に、いわゆるおうちカレーのような、懐かしいね、美味しいカレーですので、ぜひね、皆さんも、チャレンジではなくてね、通常のカレーも食べてほしいなと思いますし、海鮮類のね、丼物だったりとか、いろんな揚げ物だったりとか、いわゆる港ならではの美味しい料理もたくさんございますので、ぜひね、そちらの料理、食べに来てみてください。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。この動画がどうだうと思ったら、チャンネル登録、コメント、高評価。またですね、最近ではサブチャンネルでも活動を始めておりますので、そちらは概要欄の方から、 チェックしししてくださいいいととううこでで次の動画でお会いしましょうじゃあねごめんちょっと今ねもうエンディング閉めたあとなんだけど驚きのことがありましてまず驚きの1つ目お土産せっかくだから持ってってと社長さんからねありがたいお言葉いただきましてから揚げ弁当頂 い, いたんだけどちょっとこれ見えるかなあの蓋が閉まらないぐらい超デカ盛りのから揚げ弁当これが別に特別とかじゃなくて通常でもね540円で 販売してるらしい。もうね、それだけで、やばいんだけど、もちろんね、で、今回も、まあ、チャレンジ成功したんですが、お支払いはね、いつものようにさせていただきまして、1800円です。